あああ毎回返し役だねこっちも入るのかよし確認できた。 えー、どあ神宮っ、シングルだ死ねあループしちゃった。はい。どこ俺の顔どこどこ死ね死ねっねえ 吸ってます、ね、あれコメントなくないですからあヤドリギさん一瞬しか電話はない彼に俺はあいつの存在を認めたことはないよいしょ、はい、あとねあのお年終わるけど今日からこう俺の画面は今日からこう全部見切れてるもうコメントも見切れてれば絵も見切れてる ストリーバーブかかってたわ。あ, あ、ストリーバーブかかってた。ね、こういう配信画面です。でもう一回、爆破しようか。死ねっはい、あ、ジングの落ちた。はい、私はジングが嫌いです。死ねばいいと思います。はい、じゃあ、というわけで会いはなやろうか。何も、何も年越しする気はないんで。 108回死ぬまで合い罠をする昨日の夜思いついたあ耳壊れる待ってねちょっと音調整してからああああっ待ってびっくりした耳マジで壊れるかと思ったちょっと待って、ね、耳が耳がね かるちょっと待ってねコメントコメントを写す努力をしているので待ってほしいまあ別にいいかこのままでこれでコメントコメントこれか プロパティ。ヤドリギさん。ヤドリギさんしか目にねえじゃん。やど あ, あ、もう全部追ってかれんだ。もう、俺より生まれてすぐファンアートを描かれて、俺より先に伝っていくんだ。絶対殺そう、こいつのこと。決めた。こいつのこと殺すわ。えー、っと。いや、殺さないけどね。学運だし。えー もうちょっと待ってね。えー、っと、ずっとええって言ってる。なんか OBS ね、調子悪くて。やばい1週間に1回しか使ってねえから、<笑>あれなんですけど。はいはい。えー、っと。これで映るかな。やるりけさん。 ヤドリギさん、使い勝手はいい気もするんだけどね。なんというか、んというか。アントリーマーム。えー、っと。これ配信できてんの見たら、配信画面もういらねえんだよな。えー、っと。ちょっと待って、耳壊れねえようにするからさ。耳壊れねえようにするから、音量を5とかにして、 動け。あい葉な、動け。あい葉な、動けよ。ああ、動いた。<笑>めちゃめちゃに許せんねやこれな。こうか。どうだ、音。音どうだ。大丈夫か。本当に大丈夫か。あ、大丈夫か。 これくらいですっか。わかんないけど。108回死んだらやめる。煩悩の数だけ俺は生きる。どうやって操作するんだ、これ。あ、始まった。どうすんの、これ。操作からまずわかんないけど。もう俺自分の声も聞こえないしな。あ、インプットモニター消えてんだ。まあいいわ。頑張るわ。 どうすんだこれお、若干大きい。若干大きいか。これもう聞こえてねえんじゃね自分で聞くか。えっと、デスクトップ音声、モニターと出力。 どうだどうこれくらいかなまだ大きかったら言ってくれ 22kg でうるせえよしやるか出てそうすんだ俺あ待ってこれ俺のキー俺のキーが発生する リセットが。服脱げちゃった。どんとるって言っこれさ配信画面で見てた方が絶対良かったよな。コメント止まったらわかんねえもん。まあいいわ。えっとね。ど, どうするの？これ？死んだが。 死んだが。俺の声が小せえんだな、これだもな。殴るタイミングがね。もうん。コメントが見えねええぇ、ー。LF、そうです。もうかぶっていいよ。かぶっていいから。もう見よう、コメント死んだがな、これでリセットか。操作からわかんねえんだよ。服って出てきたっけこれか。待って、キーが邪魔なんだけど。 もうちょっと大きくするわ。はい。こっちかなあこっちだ。OKOK ーーーー。ジャンプどれジャンプあってるの確かな お, おたまたま。OKOK ーーーー。セーブ。セーブ。シフトかおコントロールじゃなくてシフト。OK ーー。OK ーー。セーブできた。これテストプレイでね、ここだけ知ってんだ。 一段目だけ見た。あっ。そんなそんな、なわけないだろう。今、まあ、何回目だっけ二回目まだまだ序の口のうち。106回ある。いけるいける。そうなったら、大体2二回目もこうだろう。オッケーオッケー。もうね、あの、初代マリオをクリアしてる人間にね、この程度のことは大体大丈夫。 バイバ ー, ガーあ<笑>俺の反応が薄いから向いてないぞ、このゲーム。っていうか、今の、え左から来るんじゃねえの右から来んのどうすんの、それ。今何回死んだってか。3回 ?3 回か。メモっとくか。メモした。 あ顔どっかいった3回な3回あ3回3回3回3回まだ序ノ口なんでまだ序盤なんで早とちりゃいけないこれどうなのうん死ぬんだああ o k 全て理解した これを戻るのちょっと待って待っ て, 待って下多分行けないから一回上戻ろうでこれをこうしてあ間に合わなかった戻れ合なかったでリセットが なんて、4回目かこれ。あの、紙にメモるのがめんどくさいなめちばん。ちょっと紙。4ね。4、OK。紙にメモるのがめんどくさい。えっと。なんかないか。なんか。あ、落ちた。だって、あの、なんか出てきた。 このキーボードショートカットを無効にします。ちょっと待って、なんか余計な出てきたから消そう。簡単操作キーボード。えー、っと。えー、音を鳴らす。これはいらないかな。うん。多分これもいらないと思う。これでできたかな。 俺が OBS 触るとあの、ゲームの BGM がすべて書き消える。あの、海あ社の神のさ、しょぼん見てたからしょぼんはわかるけど、相いわのは全然わからん。こっちか。相いわのはあの、針と、針とりん、針と、針とりんごが、あーびっくりした。針とりんごが頭おかしいのは覚えてる。 きちい時に見たちょ登れねえんだけど。は登れた。んえー、上に落ちる変態。どうせこれ落ちるんだろう知ってる知ってる。あっなんでだよゴナン。 はい。操作性が悪い操作性がうんち、うん、あ、切れそうオッケーオッケーあれあれよしよしオッケーオんこのリンゴはこのリンゴは上にあれうん これさ、リンゴ、玉でどうにかなんねん。なんねえわ。ゴミ、かす。ふっ、あっ。あの、5回ずつメモる。もうコメントができない。あ死ぬんだ、勢いじゃ。いや、人間の盆の108つだから、いけるいける。 シンプルヘタ朝から何してんの俺はギルザレン三世の配信があったからほぼ寝てねえんだろう昨日風邪ひいてたしな意味わかんねえやふっふっよしふっああどうしてだよいやね落ち着いていくうん 落ち着けまずね、まずその、ほら、このリンゴに、1000円種。あれてかマイクのさ、あれ、音によってね。俺、れ。のせいでさ、多分二重に聞こえてたよね、今ね。気持ちよかったでしょう。ごめんね。てか今思ったんだけどさ、コメント反映されてなくね。 今思ったんだよされてない気がしたんだされてっかもしんねえもうわかんねえわえっと何やつだっけあこれだええー、まずこのリンゴに出ないどんな声だっけ声んじゃしの声ができないえ、うん まず、まず、まず、うん、できない。このリンゴに千円チャシュできないです。ゴミ棒。え、なんでくそ。えー、っとね、この間。いや。もう10回超えた。あ, あどうしてよ もう切れそうそういえば朝起きたらあれなんですよねなんかしばらく前から動いてなかったデュラハンの VTuber 動いてたんですよねちょっとテンション上がったそのねあの V なのにさあのデュラハンっていうさあの何その表現力がさ最も求められる感じのさあれをめちゃくちゃ期待してたから 復活すんならそれはそれで嬉しいなって。<笑>はい、神。はい、神。俺は新世界の神。はい、あれ。知ってるぞ、お前それ落ちくんだろ。うあ知ってたのに切れそう。まあ、見に行くか。いや、わかんない。まだ復活してんのか知らないけど。あの。 ブーっなんかツイートしてた。ツイートしてたから、あの、四半世紀ぶりってあの、急にリポク っ, った。ふっ。なんだっけこ名前。こしたこしただっけ一回も喋ったことないから知らねえけど。はい、神。ああ、もう慣れた。手慣れた。俺は神。 もう、叫べないんだって。な、わかるだろう。はいはいはい。えー、ここで止まる。神で、次どうなる次どうなるあっ、これどうせ横に行くんだろう。 あ知ってた知ってた今のは知ってた勘で天才あ天才だなはぁはぁはぁっぁはぁはのはぁはぁはぁはぁはあはぁ、あ、は 今に15回死んだ。びっくりしちゃった今。せきれちゃったっしょや。本気でせきれた。びっくりした。マジでさ。何の話する何の話しながらやるこれ。集中してたからさ、全然話してなかったんだけどさ。死にそうな声が聞ける。毒ですね。確かに。 確かに<笑>。俺こんな時しかこんな声出せない。はい。何の話しようとしてたんだっけそう、あのさ、なんか復活しそうな話とさ、あの、これをやってる経緯なんだけどさ、あの、何人かに話したことあるんだけど、あの、去年のさ、大晦日と正月にかけてさ、 神宮とかいうねあのブラックでさあのバイトをしてたんだよねはい神<笑>もう分かってんねんなああ分かってたのにさ分かってたもん今分かってたって 皆さんがバガバだけど今17回くらい18回<笑>ダメだクールに行こうぜ死にげやったことないんだよ ね, 俺ねこれね今日青鬼やるかどうかもった青鬼をやるかどうか迷ったただ青鬼だとテンポが悪いからあやわらにした<笑>テンポ良いねテンポがいい大変テンポがいい 大変展望がいいですね。えー、これ、背後にいなかったら心折れてんな。えっとね。あ、こう下に声かけてんじゃん。いいね。今、ツイッター見てるから音消えてるわ。ええー。ええー。 よし、もう一回ツイートした。おじょが悪いからね。マイクミュートになってない。OK。続きやるか。はぁ、あ。あ、待って、目が白い。あ、待って待って。白い白い。治った。あ, あ えー、っとどこにいったっけなんだっけジングデバイドだっけああ一ね一一一一メモした。 もう20回だえっとねなんだっけ神宮のバイトだっけ<笑> なんだったと思ううん。ちょくちょくミュートを挟んでいるのは、えー、いろいろあるから。<笑>そう、あのー、なんか、割のいいバイトだったよな、高校の時。あのー、陸上部のやつらに聞いて、あのー、神宮のバイトにね、行ったことがあるんだよ。駐車場整備の。全く別に良くなかった。妥当か、それ以いか。 二十二時間労働な休憩一時間の。なんだあれ、高校生にやらせる仕事じゃねえだろう。<笑><笑>気合が足りねえな、ちょっとな。待てよ。気合が足りねえ。これだっけ。これじゃねえな。 どれだっけこれかこれだこれのはずだこれのはずだよ殺す絶対に殺す、うん、神宮のことを思い出したら殺意が道歩れてきた殺すあ死んだ 死んだ<笑>ちなみにね、もう全く話関係ないんだけどねあのちょ人間ねそのサボる人間ってやっぱいるんだよ、まあ、俺もその匠の人間ならしょうがないなと思うんだよ気持ちはわかるしさあのその時にそのねク ソ, クソバイトの時にさあー話させろよ クソバイトの時にさ、あのー、めちゃめちゃ休憩に入るやつがいて、俺の前に、うん。ほぼ22時間、21時間か、1時間はみんな休憩したから、ほぼ21時間ぶつ続けで働かされてさ、あのー、文句を言ったんだよ、そいつに。仕事全部終わった後に。したらなんか、 主任のおっさん、だかなんだかが、結局、そいつに、なんか、まきた休んでけよ、みたいなことを言ったとか何とかって話になって、俺も引くに引けないから、知らねえよ、んなことつって。うん、喧嘩になった。食ったらねえ。ったらねえ。あ、飛ばしておけってことか。 なるほどな飛ばしておけってことは俺分かった分かったあ賢いな賢くなってしまった当たるなこれえ飛ばないじゃんお前おい 無感ウロジョジョもねあの、新しいの出ますね。バニラさんがそうつぶやいてた。はい。あビビりすぎた。チキンレースってね、ものがこのようにはありますけど。はい、あれは何 の, 何のためにやるんですかねスリルですかスリル。スリルよりも安定よく求めていきましょう。えー、うん、まあまあまあまあまあ。テンポなんてね、気にしていけない。 フンフンフンあ切れそう話すの忘れなけど俺ゲーム集中しちゃうんでねフんやった勝った勝った俺の勝ちホンダケースケもびっくりジェームズ・ボンドとホンダケースケはびっくりしてるえ今なんかさ雲雲いや大丈夫かな あ待ってシンプルヘタちなみにこれ単発だから108回しななくても時間終わったら終わるんだよね多分シンプルにゲームヘタだから108回終わんじゃねえかなって思ってたせごすかなここ<笑>失礼 落ちんの落ちんじゃん。ばっか見て。な心配したん。セーブできない。あっ、雲に乗るんだな、これな。え、そうだろう。雲に乗るんだな、これ。違うのか。待って待って。ルート間違ったかな。 わかんなないい死にたくないやだ、やだ絶対死にたくない。やだ、死にたくない、マジで。本当になんでここまで頑張ってきたと思ってんの死にたくない、絶対死にたくない。<笑>あっ、あっ、足技あった。知ってる、アイワナってさ、針飛んでくんでしょ まあ何回死んだ24回どうしていけって今のあっ25回ねあの もう、神宮のやつら全員ぶっ殺す。神宮全員ぶっ殺す。俺は神宮に恨みがある。あれああ、オッケーオッケーオッケー。OK OK 変な声出るんだね、人間って。だってお前ここのセーブ意味ねえじゃん。もしかしてさ、もしかしてだよ、この状態でさ、えっと、リンゴ全部潰した状態でセーブしたら、ワンチャンある。頭がいいので、そういうの分かってしまうかもしれない。 ちょっっと待って配、ね、信始まると、あの、突如ね、あの、ゲップが出たりする。汚いからね。はい、飛べー。はい、ガミー。えー、えー、<笑>アホ。 はい、ジョージ。リキイチファンもね、見たし。2時3時ね年末特番やるんですよね。嬉しいね。あっち来たもう引退だしな。なんでみんな引退すなんでみんな引退するんだろうね。みんな人間だから引退するんでそよね。へっへっへっ、ザコが。あ、シンプルヘタ。<笑>あのー。 この前ね、遠かったんだけど、あの、友人家にあの、3時間くらい迷子になって遊びに行ったんだけど、その時にね、あの、俺は結構あの、初代マリオク リ, オクリアしてるんだぜ、イきりをさ、してしまう人間だから、あの、マリオメーカーをさ、やったのの、俺が3時間迷子になってるうちに。 そうそのうちに、迷になってるうちにステージ作られてて、行った先で、なんかやってみてっていう感じにやられたのさ。もちろんさ、初代クリアだし、3クリア済みだし、なんならワールドクリア済みだから、ワールドはあの裏面までクリアした。そう、ファミコンのプロだからさ、言うやろって思ってたんだけどさ、あれ、別ゲーだよ。マリオじゃないもん。マリオじゃない あな の, のマリオじゃない鬼畜さが別ベクトルそれこそアイワナかなんかだと思ったこれでさこれでセーブしたらりんご全部なくなってるとこないかな分かんないけど鍋を叩く音が聞こえる なんだ恐怖の儀式だけど怖いねマイクの下げるか恐ろしいね真顔になったおい動け動いたこっちを見ろお前乗れるんじゃない乗れないかせっかくの死に気なので無様に散ってほしいいや散るんだけどさ <笑>切れそう。どうしろと。あ、ダメだ、ダメっぽいわ。え何をすれば正解なのいけなくないこれって。痛いって、痛いって。2回死んだね、今ね。痛いってんだけど。<笑>そろそろこいつに、なんだっけ、こいつ切っとくんだっけ。4分の1達成。 え、マジでえー、っと、24が34、あ二 ?20、あ待って、俺計算できなかったかもしんない<笑>。だいたい二25回ってことか ?28 だよ、今、28。計算が余ってなければ。 28×4 は、8、4、32、4、2が8。あ、でも、4分の1はもう達成してるわ。賢いね。褒めてあげよう。<笑>この声喉痛いが。ああじゃないんだよ。へへへ。ヘリリり。ろっリー うん、えー、1230回ですねえー、次から31ですやめて下も行けるのではいけんのかななんかいけない気がしたんだよねああこれじゃん溶けでしょ トゲデマル<笑>うん下がるの見るじゃんふんぬぬぬぬぬ あ, あダメでした無理じゃねこれ無理くない最後は来た瞬間ジャンプな<笑>んだと もう帰ってみっか最後は来た瞬間ジャンプ最後は来た瞬間ジャンプどういうことだ俺はあのマリオメーカーをやってみて花畑チャイカとあのー<笑> 今の2回死んだっけ<笑>あ、無理そう。じゃあ上行くか。あのね、そういうコメントはあの俺んとこは全然していいので、はい。ねえ。あまりね、大きい人のとこ行くと煙たがれるよね。人いっぱいいるし。俺どとこ人いねえから。<笑>自由空間。いや、ていうか、俺がまず消耗してるじゃん、それはな。 難しいよな、あの、大きい人たちのとこ行って。所罰されててもたまに叩かれんの。なんで、わざとばか拾われんのな。なんか、複雑な神経になる厄介オタクなので、えー。はい。はい、ガチ。ワイプかな俺は。車のワイパー。はい。はい、ザコあれ。 じゃあいじゃこあいじゃっこあいじゃっこあもう楽ああ楽ですねエロなやってる時で楽しいエロなひたすらに喋ることないからなああスルーできんだあプロだ俺もうリンゴ落ちるじゃんリンゴ落ちたっけなんかないのかな なないのかな今リンゴ落ちたじゃんリンゴが落ちたから何かあるとかないのかな俺はちょっとそれにかけてみたい無理だろだってあれそのまんまいったってうんリンゴが落ちたからなんか隙間が空いてるとか うーん、危な死ぬ。なんかないのかなダメみたいですね。え、積んだが積<笑>んだがどう悔しろと これは死ぬんだ。ただの引っ掛けなんですね。まあもうプロなんでここ、うん。ちなみにね、アイワナはあの、あ喋らせろや。アイワナはあの、まとめ作りやすそうだなって思った。ちなみにね、あのこれね、俺の裏のね、これあるじゃん。これ、 余って俺の断面図映っちゃったエッチなんか昔なんかノリで作ったやつがあった背景画像ねえなって思ってはあ疲れたなもうなうんう死に死ぬのに慣れてきた リンゴで死ぬだけじゃあんまり感じなくなってきたなどうすんだっけこうかでこっちからこううーんでこいつもこうあれ どっかないかな、いけるとこ。りんご処理はプロイどっかねえのかな俺見たアイワナってだって。もうこんなとこ取りすぎてた気がするもんな。あ、落ちた。シンプル下手。いや、ホラーゲームか考えたんだけどさ。叫べないから無理だなって。 あの叫んでるの見たかったらあの画面カクカクだけどペンディアンドインクマシンのアーカイブ見てくださいあのリンゴ何これどうすればいいのえー、これいつ何どうやれと誰れすぐ下がるでしょ トン、トン、マウスカーソル、トン、トン、トンっていけんのかなそれともさ、こういうとこに行ったら、針が避けるとか、あよなならありそうじゃない発射しそうなんだよな、こいつな。俺の見立てだと。スイーパート今。 どううなんだろうどれが一番可能性としてあるんだろうなこの。こうでもさっき乗った感じだと下がるスピード的に無理な気がしたんだよな一回乗ってあ普通に死ぬんだえどうにかしてセーブしたいんだけど あ今だってカウントしてなかった。えー、一回カウントして<笑>。ま、まだだ。まだ終わらないそう、煩悩って言うけどさ、その人の煩悩っていっぱいあるじゃん。煩悩って何ってか。わかんねえ。何100やつなの ?100? 180じゃダメなの角度で好きだ俺百180取って綺麗だから変態が好きそう1 0十取って神社の人変態そうあれ飛ばないあれなんだなんだ あれ<笑>えっと今40回半分くらいだけどもうどうしろってああ集中力が喋れねえけどちょっと やめてくださいよ。あ、やめてくださいよ。はい。神経統一。神経統一精神統一。ああバックステップの神様。今ね、42回。テンションが低い。 盛り下がってきました、えー、全然進めません。リンゴのプロどこ行った。えー、どうやってクリアするのこれ。50いったらあれだな。さすがにちょっと。いや、でもな。やめとこう。待って、待って。あの、言い訳させてください。あの、手がかじかんでます。 寒いんです今部屋があれさっき飛んだよなお前なやめとこう あそういう感じかな死んだわ死んだわ死んだわゴミ貸す神宮ともどもなくなればいいのにこのゲームおめえばっか着せやがって絶対に許さねえ引退しやがって 惜しい。なんで引退するんだ。ああ、惜しの怒りが。引退しやがってじゃないんだよ。あ、じゃあね、あの、こっから、あの、一回死ぬたびに俺の煩悩が消えていく。縛り、OK。ただらね、金が欲しいよね。金が。溢れんばかりの金が欲しい。 いや、溢れたらちょっとあれだけど、非課税の金が欲しい。いや、欲しいだろう、金は。非課税のな。いくらあっても足りない。すぐ定期代がないから。身の丈に合った金が欲しい。俺はそう思う。ダメだな。 金欲しい。金金金金金金、えー、金金金金金今金の煩悩だから金の煩悩ってほら強いじゃんやっぱりえ飛ばないじゃんお前金の煩悩って強いと思うんだよだその煩悩でいけば勝てる気がするどうしろって ポンポンポンポン上上がりやがったなあいつな金なんていらねえ金なんていらねえんだこの一つあれば生きていける、ね、この金がないからこそ今の俺があるっていうのはある金がないから今の俺があるからその代わりにあの力が欲しい力が欲しいな 画力、火力、歌唱力、ね、いろんな力がありますけれども、ね、視界力から何から。まあ、視界力に関しては、視界をしたことがないからわかんないんですけど、まあ、多分ないでしょうね。もっと向いてる人がいると思う。ね、力が欲しいなって思うんですよ。私はまだ19だから、社会に抵抗する力が欲しい。そう思うお年頃でございます。ね、その力をね、手にするためにも、 あいわなビンザガイをよね。勝ち進んで男にならないといけない。そう、男にね。ようこそ、男の世界へ。なんて言ったりしますけど、ジョジョで。ね、スティール、ボールラン。ジャイローあ、待って、飛ばそう。咲かそう、咲かそう、咲かそう。情熱の花を咲かそう。咲かそう、咲かそう、咲か そ, そ, そ, そう。ウェーイ これってどうですか？メロティがそれ判決大丈夫ですか？ちょっと調べてないんでわかりません。あのビッグブラザーしか調べたことない。わかんない。ロージョースタンガンのどんなどんな。えんがうつんん平沢進の曲はなんか割とオールオッケーポイントですよね。各 P モデルとジャセラックで調べたんですけど。 シンプルヘタ。アンパンマンのマーチとかも別にいいんじゃない今んところ力をこじできてる。リンゴに勝つ程度の力はある。次は針に勝つ力。針だって所 詮, 所詮ね、人工物あ落ちちゃった。え、なんかないのこれ。裏道とか。 入ってんじゃないこれ音うんジャンプがうまくいかない切れそうちょっと離すかめっちゃねめっちゃ首痛いびっくりするくらい首痛いてか相ワなってさ<笑>半径大丈夫じゃなさそうな曲使ってそうだよね 届かないのこれああシンプルし今何回えー、48回これ今で1時間2時間かな死ぬペース進まないんだけど助言をください<笑> てないエアーマンより倒せないマジでよいしょよいしょうんできない勝ったなここはもう余裕なんだよな ここからさ、どうすんだこれ。どうすんだろう。えー、ここからさ、流れで落ちて、ジャンプとかいけんのかなわかんねえ。勝てるビジョンが思いつかねえ。 ねえ、避けるじゃん。乗る前から避けるじゃん。だから、あれは、座標が重なったらもうダメなんだな。できけば、昼前には終わらせたいんだよな、お掃除あるから。あ、もう力なんていらない。やっぱね、ほら、世界平和のためにはね。力を捨てないといけない。日本だってそうだからね。 ほら。いや、まあ、あの、比較三原則。まあ、めちゃくちゃ理想論だなとは思うんですけど。ダメですよ。政治に関して喋ったら。バンされますよ。いいですかこの弱小。バンしても。そんな暇があるんですかなのに。ないでしょうね。だって大手が好き勝手やってるから。ないでしょうね。好き勝手言ってんだ、俺な。やばいですね。えー。 メセロシー。メセロシー。あふれのメセロシー。やみにじこけんじのもとに生まれてるのから さ, い自己のれからさあれあれだからだとおなかだとおなだとなかったらっこかなかとしなかだないんだライなかだとおなかだとおないし、ね、そんなかだなかったおなかだとおな す、え、べ、ー、ての捜索のもとですよ。よェコケーをか<音声>。さあ、ここか ら, から。これさ別にあどどこれいあ 祝ら、なら、ですなら、なら、ね、なら、なら、なら、なら、なら、ななんだっな何な欲し い, が欲しいながらない、ながらない、ながらなな、なら、ね、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、な それ、あれかけてた。ィレーかけてた。忘れてたわ。それが一番第一って。よく歌われてますね。さっきまでね、I wanna be ポップスターとか言ってたけどね、君は所詮フェイクスターなんですよ、ね。平井健も歌ってた。平井健もよう歌っとる。えー、平井健 平井んだね。富かなやっぱり。浅いな。富なんてもういらないんだ。俺の、俺のその煩悩はもう取り消しさ、取り消されたからね。待って、ラグどれくらいあるこれ。ちょっと待って、確認していいか。ラグってどれくらいあるんだろう全然ラグ確認しないやつなんだけどさ。ラグって今どれくらい こうラグアン、ね<笑>まあんね。気にしないで私はやりますけどね。えトミって言ったね、あのゴリュに浅いなーっていうゴミ。<笑>なんだっけ、愛か。自分のキャラ忘れて。 ね、アンパンマンも言ってた。愛と勇気だけが友達。まあ、それはちょっと、それはちょっと心もとないんじゃないかと思った時期もありましたけど、ね、今ならアンパンマンになれる。アンパンマン<笑> !51 回目です。リターン入りましたね。 あそこで死ぬか。愛なんていらねえ。愛があるから、ロールパンナは、あのー、悪落ちするの。俺は、ロールパンナにならない。所詮、愛があると、ロールパンナになる。え、こちらは所詮、浅はかなる獣ぞ。ごめんて、ごめんて、そういう、そういうあれなんだって。 ごめんて。<笑>ごめんて。あーセンシティブな声が出た。ああじゃないんだよ。誰得なんだよ、それは。切れそう。あとでアーカイブ見ろ、俺の気持ちになれ。おみそからぞ、今。ぶちいじゃねえんだよ。 ブチーじゃねえんだよ納得いかねえなうんラグ20秒くらいある正解分かってんね本ほんとに20秒くらいあるよく分かったねえ何未来史ビジョン穏やかじゃないですねゼノブレード大好きなんですよねでえー、リンゴの処理をしつつ できないないリンゴの処理しつつそうだななんか話し合ったかな あ, あドロヘドロっていうね漫画がアニメ化するんですよあの 3D なんですけどあのアジンとかみたいな感じであの漫画が結構好きで ドロヘドロの、ちょっと楽しみにしてるんですよね。来年始まるんじゃなかったっけ来年って言っても一 日, 日後だけど。これさ、どうすればいいと思うわかんない、俺には。ちょっと待って、寒い。手温める。めっちゃ寒い。どうすればいいと思うこの画面。どうしたら俺は勝てると思うこれ。 わかんないそうタイムラインでね年賀状とかよく見るんですけど年賀状書 か, かていないですねはいね友達が欲しいな俺はめっちゃジャンプ頑張る頑張る<笑> <笑>根性論じゃねえか<笑>嫌いじゃないよ根性論は嫌いだけどねはいりが嫌いじゃないよ<笑>シンプルしせめて右の針突っ込んでみればよかった<笑> テンポだなえー、っと今55回ねえこんな中さみんなは何の時間なのかなコミケかなコミックマーケット行ってみたいね遠い 就職した友達が、なんか、就職したらなんかめっちゃ買うみたいな話をしてた気がする。<笑>そうですね、最近遊びの、遊び、遊ばねえかって、LINE が来ましたけど、えー、金がねえなって思いました。半分達成。ハートじゃないんだよ、ハートじゃ。テンポ悪いからここだけ調べる。あいいわな。 えー、こうこう略、うん、俺は意志が弱いそう、煩悩とともにプライドを捨てたうんうん 9の10、わからん。リンゴだろうん。ミリアムではセーブポイントがある。難易度これ何左へ進むと9の9へ行ける。うん。 <笑>その通りなんだよな<笑>。どうしたハイゴリー。賢いじゃん。勘のいいゴリラは好きだよ。<笑>どうしたハイゴリー。かわいいね。かわいいね。はい、はい。 だいぶ難しそうなんだけど説明見ただけでもバカなのこれ作ったやつはなんか音入ってんねまあやるかでなんか見たところ なんか、なんかできるみたい。ここの、これが、あすり抜けれた。はあ見て。指が追いつきそうな方やった。これは楽勝だろう。 バカにしてるだろ、これはマリオプレイヤーを。<笑>ああ、嘘だ嘘だいや、でも、楽しいよ。今楽しい、俺。<笑>あの、違う要素に出会えたから。え、楽しい、めっちゃ。神ゲーだ、やっぱあれはな。 ちゃんとカウントしてます髪毛だあ死んだシンプルヘタあれシンプルヘチャ やっちゃーこうだろうあもんうこうだろうよしあ待ってえどうやって返せればいいの一番下に乗ってあ待ってカウントしよう一番下に乗って<笑> わかんないなでもさっきよりはわかるかなワンチャンもう一回上行ってみる一応上の攻略を見たんだよねあーダメだやめようこれリンゴアリルギーだったわ忘れてた忘れてた俺<笑>ウィンクできないんだよね 待ってもう一回様子見よう俺余裕に行できない片目閉じるとなんか両目閉じんだよねはいザコザコッ分からせてやるよあ待ってあ待ってそれ普通に行けんだ わかった、分かった。攻略法がわかった。すべての絵が解けた。絵が解けた。何言ってんだ、お前。多分にいんじゃねえのか。ダメ、おつむが悪いからね。あ、待って、出すの忘れてた。まあいいか。あ、これできるわ。 やべやべ今迷っちゃった迷っちゃった迷っちゃった迷っちゃった迷っちゃった迷っちゃっ た, <笑>っちゃった分からせられたのは水なさんでしたおっしゃる通り60回死にましたあれ音は あ、聞こえました。見立てです。相原にカーテンドです。見立てです。友達ん家に行くって言って3時間迷子になったって今、すごい冗談っぽく言ってますけど、あの、ガチで3時間迷子になって、あの、交通費を1000円無駄にしました。見立てです。 あ、待って。しかもその間に、あの、先に集まったあの二人の友達で、スイッチ当てたって、言ってました。やりたかったな、スイッチ。はぁ、あ、勝ちはい、ゴミ、貸す。死ね。 もうスイッチやりたたかったなマリオカートやったんだって。いや、まあ結局、マリオカート Wii U のやつやったんだけどね、その日は。あのー、初めての Wii と。あのー、友達の弟がね、あの扱い慣れてる年齢だったから、一緒にゲームして遊んでた。 やっぱね、あれくらいの年齢がね。いけいけいけいけないの<笑>なんで行かないんだよどうしてだよ、うんああ、なんか、なんかいるねじゃないね。えっと、おはようございます。多分初見です。おはようございます。待ってね、今名前見るわ。あのね、この画面じゃ見えない。しかも、あの、すごいタイミングで来たね。今俺めっちゃ汚い音出した。 んーと。ツナマヨおにぎりさん。ようこそ。<笑>コメントが薄い<笑>。ようこそで終わるんじゃないよ。向いてないだろ、お前配信。<笑>絶対お前向いてねえよ。えー、はい、はじめまして。今はね、えー、108回死ぬまで、会話のをやり続けるっていうね。 俺からしたら地獄なんですけど、やってます。今んとこね、何回だえぇ、ー、61回死んでます。頼り、頼ろう。何の話だっけ何の何の話忘れちゃった。ね、あの、この死にゲーあの、何回もやるつもりないんで。 今日で終わらせる終わ、うん、ちょ108回死ぬまでにあのうんーとねー全然進まなかったらちょっと待って全然進まなかったら何でもいいこと聞くわそれくらいの覚悟が今の俺にはある思った思った <笑>はいはあ、グエロースガールになりたい俺も二次三次になりたいタバコと言ってんじゃねえ殺すぞえー、っと ね, ねえ そこはね見てるから面白いのだって多分入ったら地獄だと思うんですよね。今何でもって言ったよ。言ったよ。なんなら個別に聞いてやるよ。なんなら送ってきたやつ個別に聞いてやるよ。ああほら、なんでだよ、んでだよ、ん で, でだよ。今おかしいだろ、今のはおかしいだろ。 どうしろって言うんだよ。はあ<笑>ねえ、今から切れるよ。ああ、喉乾いてきた。空飛ぶ羽と引き換えに、つなぎ合う手を。 選んだ僕ら、憧れなのか意なのか。あぶれ、ね、あぶれ、ね、あぶれ、ね。叶わぬと知っていながら。重力が眠りにつく千年に一度の今日。太陽の四角に立ち、僕らこの街を出よう。 あぶねえあ、オッケーオッケ ー, ッケー下がったね下がったねふーんいけるんでしょあ<笑>見て見て見て見て見て<笑>見て見て見て見て見てセーブポイント進んだよ進んだよ進んだよね進んだ進んだ ルームオブディウェイあっセーブできたセーブできたーセーブできた待って顔がちょっと待ってあの柔軟させてください10秒待って10秒 今ね、あの、人類には想像できないよう、ね、な座り方をしてるからね。足とね、あとはあの、前かがみだから首がやばい。セーブしました。え何もねえじゃん。あ、落ちた。これ何死ぬのそれ。まあでもね、ほら、セーブなんだよね。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。 まだ終わりません。<笑>チャンネルはそのままでお願いいたします。よいしょ。えー、このね、クソみたいなね、配信をね、よかったらね、あと、えー、63回なんで、30と7で100でしょ ?8 だから、45回死にます、あと。 45回死ぬまで終わりませんんお前それ半券大丈夫え踏んでいくのそれ半券はえ俺あのホームームームに勝てる気しないんだけど<笑>いけああうそだー はあ、そんな<笑>これがねこれが<笑>これが人間のやることだよう う, うるせえなこれええ人間の所業じゃねえよ何の変哲もない 大砲と砲台ですね。無を持ないです。ああ、ゴリラ検閲入ったから、セーフじゃねだったら、ゴリラ入ったから、うちの島じゃ農家だから、<笑>殺しに来るじゃん。踏めるあ、踏めるね。踏めるなら、 ダメだった。ダメだった。<笑>何この鬼畜ゲーム。ああ、そっか、でも、アイワナが別に常識なわけではないのか。あのー、アイワナビザガイって言って、何ですかね、ニコニコ、わかんないけど、そのアメリカ人のプログラマの方が、 作ったゲームじゃなかったっけな確か。が作った死しょぼんのアクションとか、あそこら辺が近いものとしてありますけど。そうだね。私は小さい時に、小学生、中学生の時かな。ニコニコとかで見てたな。あまり YouTube キッズじゃなかったんだよな。 YouTube キッズだったとは、マイクラとか見てたな。う<笑>っあれ、踏んだらジャンプできんだ。踏んでジャンプして、踏んでジャンプして、カーソルで行くと、踏んで、ジャンプして、踏んでジャンプして、あの、これを超えて、踏んでジャンプして、踏んでジャンプして、 分でジャンプして、いけるのかそれって。待って、今、カウント忘れてたね。2回くらい死んだ。今、65回です。しんどい、そろそろ。このね、あの、取れ高もなくね、あの死亡回数を貫いていくのが、俺にはとても辛い。しかも、あの、二次三次を見てさ、VTuber を好きになったからさ、 自分のやってることはつまんなさすぎてあの吐きそうになる今です今じゃないです小学生の時からあって早くないですかそうかな でででで。ああ。なんだっけいや、であれも、小学生の時だからギリギリそうだな。ネット環境があったからな。見てた。もちろん、あの、トロイの木馬とかにも引っかかって。赤い部屋は見たことないけど。 うん。ダメです。下しかねえんじゃねえのかな割とね、私がね、ディープな世代より少し外れた世代だから。あ、油断した。二回死んだね。ちょっと俺これ左よけとこうかな。 よいしょちょっとね今少しだけ場所いる。よいしょあこれはシャープペンシルねーああ腰言わせてきてるああもうダメだ<笑> 微人も面白くない死に方してる。しかも今 OBS の方を見て操作してた。危なできるわけねえだろ。え、でもそんなラグないな。でもな兄とかがいないからね、早くは知れなかったんだよな。チーターマンとかも見てたな え、無理じゃね、これ無理では無理無理くぼあ待ってあの死亡回数を稼いでるわけじゃなくて真ん中開いたりしないかなってなんかそんなの見たことある気がするんでね 開きませんねはい今のであの70回突破しましたね検証もできないのか常に全力でやるとやってやろうじゃねえか<笑>無理ですねえ絶対ビーム打つじゃん 今一回死んだしょ ?71 回。小学生の時な。小学3年生の時に、フラッシュのブームじゃなかったかな。いや、フラッシュの終わりの方か。あのー、あれとか見てた。小学3年生の時に、その5年生の人たちが、なんかパソコンで、 フラッシュをめっちゃ見てて指くわえて見てた記憶があるああ無理じゃないこれえ戻してもらえないダメみたいですねえルームオブディバイン トランスポーテーション何の意味があるのこれにはわからない危ねわかんねえなどうすればいいんだこれ ね、こうやってね、音が消えたときはね、俺が検索をしてるってことズルですね。俗に言うズルですね。間違った。えー、っと、わかんないんだもん。<笑>本当にわからん。あ攻略情報ないしね。ないってことある うん。うん。うん。全然わかんない。出ていくのうん。ないね。死ぬね、俺ね。ダメかもしれない、俺。 俺はもうダメかもしれないで一番知りたい記事がないんだもん、はあ、イエローカードですイエローカードいただきましたああレッドカード退場かなやべイエローカードせいか <笑>さあ、レッドカード退場か、俺が死ぬのが先か、ねえ気になってきましたけど。ねえ、もう、待って待って、無理だろう<笑> ビジョンが見えない。ならざる起業家もね、ビジョンが見えた上で動いてるわけではないけど、ある程度ビジョンが見えないと人間って動けないもんなんだよ。動けねえよ、これは。ビジョンがねえもん。ちょっと待って、飲み物乗ってくるわ。しばし、待て。 よしとは言ったものの。よしとは言ったものだよ。待ってよ。待てよ。待つんだ。ちょっとね、あれかもしんない。数引き継ぎで、夕方からまたやるかもしんない。ちょっと、今これ、ダメかもしんない。 ごめんね。ごめんね。俺の、俺の配信、いつもこう、一回で終わんね。ねえ。最悪、リベンジ企画があります。わかんないできる。え、ね、え、その、こん、ごめん。ごめんなさい。すいません。